元キンプリ岩橋玄樹、三人脱退グループへの熱い思い投稿、メンバーへの配慮も、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。岩橋は、メンバーが傷つくことや不快に思うこと、憶測だけの意見を言わないでください、とファンに呼びかけた。 アイドルグループキング・アンドスの元メンバーの岩橋玄樹が7日、自身の公式インスタグラムを更新。3人のメンバーが脱退する同グループへの思いを投稿した。四角3人脱退退場へ平野市を、神宮寺勇太、岸優太の3人は、2023年5月22日をもって脱退する。平野と神宮寺は同日に、岸は23年秋にジャニーズ事務所も退場。 長瀬門と高橋山の二人で活動を続けていく。事務所の発表によれば、昨年からメンバーらで今後の活動や人生について話し合う機会が増え、大切にしていることは同じでも、海外での活動をはじめとして、それぞれの目指したい方向が異なることもわかりました。と、別々の道に進む決断に至ったとしている。これを受け岩橋は、 自身のメンバーカラーだった濃いピンク一式の画像をアップし、長文を掲載した。四角それぞれの決断を誇りに思います。まずは、平野、神宮寺、岸へ。自身が脱退退場した際は、人生で味わったことのない寂しさ、怖さを感じたと振り返る。勇気と覚悟がないとできない決断だとした上で、人生の大切な決断をした三人を、 心の底から誇りに思います、とコメントした。長瀬と高橋にも、3人の意見を尊重してくれたこと、そしてキング・アンドスの名前を残してくれたことに対しても、本当に誇りに思います、とメッセージ。僕はどんな形であれずっとずっとキング・アンドスが大好きだし、5人のメンバー、そしてチアラ、ファンの総称、の皆さんのことが大好きです、と記した。 資格メンバーの配慮も、そしてファンにはこんな呼びかけも、皆さんそれぞれの意見があると思います。と理解を示しつつキング・アンドプスのメンバーが傷つくことや不快に思うこと、そして憶測だけの意見を言わないでください。とメンバーへの配慮を見せる。もし意見があるなら、僕のインスタグラムの DM に直接送ってください。すべて受け止めます。最後は、 これからも、ずっとずっとキング・アンド・ピスのオス・チアラとして、またしよう、キシ君、神従事のベストフレンドとして、みんなのことを心の底から砲撃で応援していきたいと思います。と結んだ。視覚パニック障害が悪化幼少期にパニック障害を患った岩橋は、CD デビュー後に症状が悪化し、2018年11月より芸能活動を休止。治療に専念する。 休養期間中は、グループでの活動再開を目指して、パニック障害の克服に努めていたが、約2年5ヶ月の休止期間を経て、脱退と退場決意。21年3月に事務所を去った。文・シラビーハングシアイユーュー。平野氏洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。